宇賀 店, 店長小話う が, 店長が幼稚園の頃クラスでお遊戯会がありました出し物はタヌキのダンス先生がみんなに言いました皆さんいいですか明日のお遊戯会は皆さんにタヌキさんになってもらいますお家の人に言って家にある靴下に綿を詰めてそれぞれ尻尾を作ってきてくださいそしてお遊戯会当日 A 君の尻尾はお父さんの靴下かっこいい尻尾です B ちゃんの尻尾はお母さんの靴下。カラフル尻尾です。宇賀店長の尻尾はお母さんのクロストッキング。クラスで一人だけバカでかい尻尾の化け物狸になりました。 こんにちは百秋武道具店のうがですやってますか今月号の剣道日本2022年の9月号ですけれども、その中で、えー、特集として一人稽古の記事が書かれてました。半紙八段の先生方、教師八段の先生方、もう剣道のね、もう本当神様みたいな、本当すっごい、えー、先生方の一人稽古の話があります。めちゃくちゃやる気出ると思います。え、そんなにやってんのって思うと思います。ぜひよかったら聞いてください。 まず1人目の先生はですね大阪の奥の国義先生、えー、こちらの先生当時68歳今はもう亡くなられてます半、えー、士八段の先生です、えー、奥園の先生は九段を取得されて一、えー、回、えー、返上されたというこういう先生ですね、えー、こういったねすごい先生の、ね、どういった一人稽古されてたかというと現役時代に一回すっごい壁にぶち当たったそうなんですその時に、えー、先生から奥園君と 奥村君と一回軽い霧の木刀を重たい木刀と同じように使えるようにえ素振りの練習してみたらどうだいってこうね指導されたそうなんです。その時奥村先生はえもうバリバリこう若い頃ですからその教えを。 一回聞いてみてえ、素振り振ってみたんだけど、軽い木刀で振ってみたんだけど、うん、ちょっと意味わからんと。で、その先生の言うことを、やっぱりそこでも う, こう無視しちゃって、逆に、重たい木刀でやってやるんだって言って、1キロぐらいあるこう市内でね、こう素振りを振ったそうなんです。えー、半年間、えー、朝晩150回。えー、そしたらやっぱりね、パワーもついて、すごく試合でも調子良かったそうなんです。ただ、なんですよ。そこからもう現役が終わろうとした頃に、 左の鎖骨がもうちょっと変形してもう痛い痛いになっちゃっておまたえしないでこのス滑りをすっていうのができなくなったそうなんですよねその時ふと思い出したのがその時の先生で軽い霧の木刀を振ってみたらどうだいって言ってくれたそうなんですでそこで軽い霧の木刀を引っ張り出して振ってみたらその先生の言ってることが実はそのパワーをつけろっていうことじゃなくてその軽い霧の木刀で 手の内を身につけろっていうこと、その手の内の教えだったことに気づかれたそうなんですよね。そこから一人稽古で霧の木刀を週に何度か振るようになられたということなんです。 二人目の先生は、三重県の川口正人先生。この取材の当時、53歳え、教師八段の先生です。川口先生は、自宅の庭に自分の身長ぐらいある杭を、ガンガンガンって打ち込んで、そこに、まあ、このフルタイヤね、タイヤを乗っけて、えこれに打ち込みをやってたそうなんです。ただ、それも、普通はまあ、市内とかね、木刀とかこうイメージするんだけど、じゃなくて、この桑ってあるじゃないあれ、田んぼ耕す、こうやって耕す、桑。この桑の、この棒のところ、この柄のところで、 こうガンがんやってたそうなんですよ。川口先生曰く、その桑のえって、ちょっと市内より短くて。ちょっと軽いそうで、もう最大限のパワーで<笑>、打ち込むことができるんですって書いてました。すんごいですよね。また、川口先生は学校の先生だったので、ランニング四キロ生徒さんたちと一緒に行ったり。え校舎の一階から四階まで一 段, 段飛ばして二段飛ばして、ガーって全速で駆け上がったりとか。あまた河川敷でね。 先生さんたちと一緒に足トレやったりとかされてたそうです3人目の先生は秋田県の加藤正治先生取材の当時71歳阪神八段の先生ですけれども加藤先生はよく今でも覚えていることがあってそれは少年時代子供の時にね 玄関前でお家の玄関前で1日かけて素振りを1万本やり切ったことなんだそうですそしてその1万本振り切る頃には「序矢の鐘」が鳴ってたそれをよく今でも覚えてるってこう書かれてました今も亡くなられてる先生ですけどもね若い頃っていうのはもう上半身裸になってこの素振りを振ってたんですけども最初1日 1,000 本振ってた素振りは 2,000 本振れるようになり 3,000 本振れるようになりもうとにかくり 力と体力の限界に素振りで挑戦したって言ってました4人目の先生は広島県の熊本忠先生取材の当時56歳教師八段の先生ですけども熊本先生が行ってた一人稽古はもう僕ちょっとすごく興味深いんですけども普段歩く時に剣道を意識して下っ腹に力を入れて ガニ股、種目足にならないように正しく歩くっていうことをされてたそうなんです。そして次がね、面白いと思ったんですけども、熊本先生は物を持つとき、必ず左手で持ってたらしいんです。左手で持つ、カバン持つ、何持つ、全部左手。左手鍛えるために。そして電車に乗って釣り革持つときも、左手。左手鍛えます。常に左手鍛えます。これが一人稽古だとおっしゃってます。稽古のない日っていうのは、防具の手入れや市内の 手入れ、そして剣道の本を読んだりと、毎日毎日剣道とつながっておく。 5人目の先生は、東京の古城明先生。この取材の当時72歳、半神八段の先生。もう今亡くなられてますけども、その60歳から72歳までの、現在までの10年間っていうのは、障害剣道のために朝6時半からワンちゃん連れて1時間の散歩に行きます。そしてそのワンちゃんそのまま河川敷へ行って、どっか繋いでるんでしょうね。そのまま売れたて30回、そして柔軟体操河川敷でや やって跳躍ジャンプ50回やって、えー、またワンちゃん拾って3キロ今度は早足で帰ってくるでそのままお家に着いたらワンちゃんまた犬小屋に入れてお家で腹筋30回、えー、ここまでが72歳の校長、えー、先生の一人稽古だそうです。 6人目の先生行く前に、ここまで聞いてどうですかやっぱりね、そういうね、すごい先生、八段の先生、半神の先生っていうのは、もうめちゃくちゃやってんですね。もちろん今お話しした以外にももちろんやってんですよ。そして普段の稽古もやってんですよ。普段の稽古やって、それ以外に上手になるためにやるのが一人稽古なんで、だからもうトータルでもうめちゃくちゃやってんですね。じゃあ6人目の先生行きます。6人目の先生は山口県の古田豊先生、取材の当時60歳、教師八段の先生。 古田先生はねランニング5キロ毎朝やってたんですけどもちょっと面白いところ一つあっていまして、えー、剣道っていうのは瞬発力の勝負が大きいっていうんでランニングの最後を 下り坂を入れててその最後の下り坂を全力疾走でブワーってこう走るそうなんですそこで瞬発力を鍛えてたそういうランニングの仕方一、えー、人芸こう書かれてましたそして、えー、タイヤ打ちもされてたそうなんですけどもただこうやって、えー、タイヤ打ちするんじゃなくて、えー、もう一個別のタイヤを足元に転がしてああ転んじゃった足元に転がしてその上に立って、えー、足をこう組み替えながら、えー、足腰を鍛えるタイヤ打ちをやってたっていう ました7人目の先生は宮城県の堀米恵蔵先生取材の当時73歳半士9段の先生です一人でやる日本剣道型をやるんですけどもそこにとちょっと特徴があって剣道型1本目2本目3本目とか そ, それぞれを一息息継ぎなしで行ってたそうなんです途中で息継いじゃったらもう一回やり直し 8番目の先生は、岐阜県の堀井茂義先生、取材の当時74歳、半神8代の先生です。堀井先生が一人稽古を素振りに目覚めたのは、中学3年生の時、3年生の時に5時起きして、その朝の時間で、早起きした時間で、朝の学校の予習を1時間、プラス素振りを200本、これをセット とでやり始めた そ, うなんです、ね、そして学校まではあ自転車通学だったんで足腰とか鍛えられながらねそして1年後どうなったかその朝の時間での1時間の素振りとこの200本の素振りこの200本がこれが300本になって500本になって1000本に増えて、えー、とうとう最終的に2000本を朝の35分 の時間ででれるよううになったそうなっそんですだから5時に起きて1時間の学校の予習と35分で 2,000 本振って中学校に行くとこういう生活をしてたそうなんですよね。そして先生今でも覚えてます16歳の夏休み市内に 4.5 キロの金具重りをつけて朝の8時から午後の3時までぶっ 通しで素振り1万本振ったそうです。えそしたら、見事に肩と腕に痙攣を起こして2週間痛みが続いたそうです。9番目の先生は、茨城県の大根一郎先生。取材の当時86歳、半死八段の先生です。大根先生はですね、えお布団の中、上寝っ転がって寝床でえ素振りをしてる。 って言ってました。これが一人稽古だって言ってました。これどういうことかというと、立って素振りする分には重力があるので、素振りしやすいらしいんですけど、寝転んでやるとなんか感覚が違うらしいんですよね。 で最後十番目の先生は福岡県の松原幸義先生。取、え、材、ー、の当時七十一歳半身八段の先生ですけども、えー、松原先生はですね心臓病で倒れて、さらに脳梗塞やっちゃって左半分、特にこれ握力なんかゼロになったそうです。ゼロキログラムです。何も持てない。で左半面が左半分が全然動かない状態で。 大豆ですよ。豆を親指と人差し指でつまむ。これが一人稽古でした。そこから2年かけて、ようやく左手が上がるようになって、市内が 触れるようになりました。今では、ベランダの置いてあるタイヤを左片手上段から100本打ち下ろして握力をつけると。いかがでしたでしょうかもう本当にね、こんな話聞くと、もう自分はもうまだまだ全然努力足りないなと。ちょっとね、コロナで稽古できないからって、すぐお布団の中に入ってネットフリックス見てる。これじゃもうかっこ悪いですね。今すぐスマホ置いてしない僕と思って一緒に1本でも振りませんかあ今日も見てくれてありがとうございました。またいつか